こんな化け物をやっつける策がさらにあるのかジョジョあああるぜであるのかああたった一つだけ残った策があるぜたった一つだけそそれは一体とっておきのやつがなあの足を見ろやつは足がこま切れになりすぎてまだ完全に回復しきれてねそこがつけ目だそそれでたった一つの策とはこっちも足を使うんだ 橋をどうやって